アパレルブランド RKS リキー、リクスリキーの代表を務めるほか、リクー名義でアーティスト活動も展開しており、キンプリファンの間では有名な存在だが、彼がティクトクに投稿したダンス動画が SNS 上で賛否両論を読んでいるという。 ク氏は11月24日、自身の TikTok アカウントで、金プリの楽曲、一番、2022年、踊る動画を公開。コメント欄は、かっこいい、エモすぎる、まさか金プリ踊ってくれるとは思わなかった、など、喜びの声で溢れ返っているものの、ツイッターでは、兄がどんな状況かわかってる家族が出しゃばってくるの好きじゃない、など批判的なコメントも散見される。 平ヤは、過去ジャニーズ事務所公式携帯サイトジチョヒニスウェブのブログ、ショータイムに RKS リキーへのシャツを着用した写真をアップするなど、兄弟仲はかなり良い様子。そんな二人が間接的にコラボしたとあって、貴重な動画ではあるのは間違いありません。しかし、リクシの直近のインスタグラム投稿を見ると、12月に開催するファンミーティングの案内や、 母親が開発に携わったコスメが完成しつつあることを明かすなど告知続き、そんな最中にアップされたコラボ動画だけに宣伝匂いを感じる平野ファンが相次いでしまいました。スポーツ上記者。 陸氏はアーティスト業のほか、昨年10月に平野陸スタイルフォトブック陸ク、シフト生活者を発売したり、今年3月には舞台、テイルズ・オブ・アライズ・テイルズ・オブ・アライズへ出演するなど、芸能活動にも積極的だが、以前から平野の人気に臨場している、と一部金プリファンから白い目で見られていた、どう、という。 長くジャニーズ事務所は、所属タレントの身内によるファンビジネスに頭を悩ませている。例えば嵐相馬正樹の実家が経営する中華料理店は嵐人気に臨場するような形でオリジナルグズの制作販売を行っていたことで、知られ実際ジャニーズから注意が入ったと言われていますどう しかし陸士の場合、大々的に平野やキンプリの名前を用いて芸能活動やビジネスを展開をしているわけではないだけに、現状ジャニーズとしても手出しはできないようだ。今回の TikTok 動画についても、楽曲仕様はルール上、特に問題はなく、また陸士としても、あくまでファンのリクエストに応えただけ、というスタンスなのかもしれません。ただ、 平野の金プリだった発表の直後、かつ自身のイベントの開催直前というタイミングにコラボ動画がアップされたとあって、一部ファンから兄の話題性に乗っかろうとしてるのでは、と不信感を持たれるのは当然のこと。これにはジャニーズサイドも苦笑せざるを得ないところでしょう。芸能プロ関係者、12月開催予定の陸士のファンミーティングには、